f、えー、ーザンドリサーチ誌の紹介というので発表します。f ーザンドリサーチというのは f、えー、サーザンというのはファカリティー呼ぶサーザンドの略でオープンアクセスな作読付き学術雑誌の一つですで。アクセプト後はパブメドにも掲載されます。ええー、去年のインパクトファクターは、えー、2.6 くらいです。 で他の雑誌にはない特徴としては、パ、えーまあ、ブリッシュまでの速度が速い、えーとまあ、最短、えー、48時間から 1,、まあ、1週間ぐらいで、えー、論文はネットに公開されます。えー、で透明性というのがあって、査、まあ、読者名と査、まあ、読者とのやり取りをすべて公開するということをやっていて、 えー、そうすると利益相反の認定が難しくなるっていうのがあってまあなんか中にはたまにですけどすごいなんか意地悪なことを言ったりなんかなんか論理的におかしいことを言う人とかもまあ人間なんでいるのでそういうのがまあ他の人から 見, 見えるっていうことになるとまあなかなかやりづらくなるっていうのもあって、まあ、お互い公平になる。 ななりやすすいいかなと思いますね大体、査読ってその査読者の方が結構強い立場になりがちなのであと、えー、公開後の査読っていうのがすごい特徴的で、まあ、これもあってパブリッシュまでの速度が速いんだと思うんですけど査読の前にまず論文を公開してしまいますでアクセプトされるとパブメイトに掲載されるようになるっていう手順で なので、まあ、例えば、この雑誌、えー、この論文が公開されて、で、ここにバージョン1、バージョン2とか書いてて、で、ここに、こう、サドッの1番、2番の評価が書かれています。で、このバージョン1の時には、まあ、ハテナマークがついてて、それが、えー、バージョン2でアップデートされたら、まあ、2人とも OK だということを言っているので、アクセプトされて、パブメトに公開されるっていう、 手順になっています。であと、ネガティブデータも、えー、掲載していいっていうことを、えーまあ、論文のトップページで言っているので、まあ、これも僕は大事だと思ってて、まあ、生物学は、なんか面白い特徴とかなんか、現象と か, なんか、とにかくポジティブなデータばかりを出すので、その何が、えっ、ー、と、わからない、分かってないのかとか、 こういうことは起きないとか、なんかそういう否定的なえ情報っていうのが極端に少ないというのが問題で、例えば機械学習のテストデータでなんかバイオンデータを使おうとすると、そういうなんかポジティブなラベルばかりが集まって、ネガティブは、えー、とまだ見つかってないだけなのか、積極的に そ, その情報はネガティブだって言えるのか、なんかはっきりしない。 すごいポジティブな方向にばかり寄ったデータなので、バイオ全体そういうことをやってきた経緯があって、もっとネガティブなデータを積極的に世の中に出すのはすごく大事だと思います。あと、DOI ですね。論文の図とかデータとか論文とか、すべてに DOI がついていて、バージョンが上がることにまた新しい DOI が与えられる。 いうのが特徴です。で、まあ、えー、投稿先のまあジャンルとしてまあゲートウェイっていうのがあります。まあなんか BMC で言うと BMC ゲノムバイオロジーとか、えー、ゲノミクスとかバイオインフォとかそういう細かいくなんか投稿する先が細分化されてるのと同じようにまあ内容によってこう大まかに分類されていて。 僕らに関係がありそうなのは、このバイオコンダクターか、まあ、アードパッケージとか、あと、バイオインフォ関連の集まりとして ISCB がありますし、あと、西田さん的にはサイトスケープのここら辺とかも関係あるかもしれないです。あと、ドリームっていうのは、まあ、コンペですね。バイオインフォのコンペでまあ、有名なドリームチャレンジっていうのがあって、まあ、それに関連したものはここだし、 えー、あとなんかバイオのデータベースのインフラの人たちが関係ありそうなエリクサーっていうものとかあとギャラクシー、まあ、有名なワークフローの、えーまあ、システムあるんですけど、まあ、そこら辺に関連したものはここにロックが投稿されるっていう感じですねあとコレクションっていう分け方もあって、まあ、多分なんですけど これは投稿された後に誰かがタグ付けして似たようなものを集めているんだと思います。えっと、この、インスティチューショナルコレクションズっていうなんか、えー、投稿者の、えっと、所属ごとになんか、なんか演武での人たちが出した論文たちみたいな感じで集めてたりしてるみたいですね。 で、この F1000 がまあいろんなところと今連携していて、えー、さっきも言った ISCB っ, のの IS っていうバイオインフォのコミュニティで有名な ISMB っていうバイオインフォで一番え有名なえカンファレンスをまあ主催したりとかしているところですけど、まあ、それ以外にも ISCB 系のカンファレンスはいくつかあって、で そういったところに、えー、アクセプトされると、おのずと f 1 0 0 n d e s e a r c h からその論文が公開される、まあ、その時はもう、査読はもう終わっているので、そのままストレートで出せるっていう仕組みを取り入れてるみたいです。まあ、こういうのはよくあって、まあ、ISMB で、えー、アクセプトされた論文は、そのままオックスフォード・バイオインフォマティクス紙に、えー、公開されるというのは、まあ、 あのよくあるあの話で、まあ、ISMB 読み会とか、えー、何回もやってきてますけど。まあ、そういうので、まあ、F000 が公開先として使われたりもします。あと、そのカンファレンスで使われたスライドやポスターも F000 から公開されます。あと、面白いところで、筑波大と最近連携をし始めたみたいで、えっ、ー、と、 11月から筑波台ゲートウェイができるみたいです、ね、で特徴としては、まあ、英語だけじゃなくて日本語も使っても OK とするみたいですね。ただ日本語で書かれた文章は海外の人が読みづらくなると思うので、なんかそこでなんか翻訳みたいなのをやったりするのかどうかちょっとよくわかんないですけど、ここら辺ももう少し機械翻訳のテクノロジーが発達したら、その次元を喋る 英語も、各言英語も、言語も、まあ、あまり関係なくなってくるかもしれないので、まあ、使いやすい言語を、ノードを使えばいいっていうふうになると、まあ、素晴らしいですね。で、えっ、ー、と、我々と関係がいそうなバイオコンダクターとの連携としては、えー、バイオコンダクターのパッケージでいくつか種類があって、ソフトウェアパッケージっていうのは、まあ、えー 解析手法とか、えー、そういった、まあ、パッケージで、アノテーションデータとかエクスペリメントデータっていうのは手法じゃなくてデータに関するパッケージですね。でそ れ, それとも違うワークフローパッケージっていうジャンルがあって、でこれは、まあ、ワークフローをそのままパッケージにして、えー、登録しています。で えー、とソフトウェアパッケージの場合は、まあ、原則、えー、バイオコンダクターのサーバー上で、えーまあ、デイリービルドシステムが走って毎日、えー、そのパッケージがちゃんと動くかをテストしてるんですけれども、えー、ワークフローパッケージに関しては、まあ、結構例外が多くて、まあ、データやコードとか が大規模ででもいいいみたいですし、まあ、ソフトウェアパッケージはま あ, ある程度サイズに縛りがあったと思うんですけどあとその実行時間とかにも制限があってこの時間までに終わらなかったらもうエラーとしてしまうみたいな扱いを受けるんですけどワークフローパッケージに関しては実行時間の制限がないっていうのがあって、まあ、そのビルドシステムもちょっと別枠で、えー、動いています。 で、えっと、これまで、そう、そういうワークフローパッケージに、え、登録されたパッケージは、F000 にも投稿するというパターンが多いです。あと、バイオコンダクター側もそれを促している感じがあって、b i o シ c ワークフローツールズっていうパッケージがあって、このパッケージを使うと、R でマークダウンで書いたドキュメントを、 f000 詞形式の pdf に変換できます。で、まあ、add Studio でも使えて、まあ、from template ってところを選んで f000 っていうところを選んで、このテンプレートに基づいてドキュメントを書いていけば、えーまあ、pdf にコンパイルしたときにこの雑誌の形式になります。はい。あとは、えー 前回のそのバイオシ o s 2 0 2 0のスライドとかポスターもここで集めてました。えー、投稿された論文いくつか紹介すると、例えば t x インポート t っていうパッケージがあって、えーまあアネセックの定量化賞で有名なサーモンっていう賞があるんですけど、えー、この賞は、えー 転写産物ごとの、えー、発現量を見積もる手法でただ、えー、と転写産物ではなくて、まあ、遺伝子ごとにその発現量を要約したいっていうのがあって人、まあ、オントロジーとかパスウェイデータベースとか全部人 ID に紐づいていてその、えー、転写産物 ID に対してこう紐づいてるわけではないので、まあ、まだそこまでその そこまでの解像度で、えー、見ているような知識がないというか、まあ、世の中は追いついてないというのもあって、転、え、写、ー、産物ごとに、えー、見積もっても最後遺伝子要約して、で、まあ、エンディチメント解析したりとかじ、まあ、なんかそういう機能解析に持っていくというのがあってで、そこのどうやってその遺伝子に要約するかというところで、まあ、いろんなやり方が考えられるんですけど、まあ、なんかこの手法が で、要約すると、えー、いいです、みたいなのを、えー、言ってる論文です。で、まあ、ちょっと、ちょっとやってることが地味っていうのもあって、他の論文だとそういったのもあって、あえっ、ー、と、扱われなかったのかなとか、えー、思います、まあ。ちょっとよくわかんないですけど、まあ、僕はまあ別にこれでも十分面白いとは思うんですけど、 あとは SC クラストビズっていうのはシングルセールのデータを可視化するための Shiny アプリを作ったっていう論文でこういうのを一度作ったら喜ぶ人はいっぱいいると思うんですけどバイオインフォの雑誌ってなんかその新しい手法を作ったと か, なんか結構そのなんかインパクトがないとなかなかアクセプトしないみたいな雰囲気があるので まあ、そういうのもあって厳しかったのかなって気はしています。あのシンプルシングルセルっていう、これは、えー、とワークフローパッケージなんですけど、まあ、これもシングルセルの基本的なデータ解析を紹介しているっていうのがあって、えー、まあなんかその研究コミュニティとしては大事なんですけど、まあ、論文っていう感じとはまた違うかなって気がするので、ただまあこういうのもまあすごく大事な話だと思うので、僕は もっと正当に評価されるべきだと思うので、F1000 とかそういうのを受け付けているのであれば、まあ、積極的に利用したいなと思っています。まあ、他にも、えー、トムさんが前紹介してた、ジャーナルオープンソースソフトウェアとか、BMC 系でいうと、ソースコードフォーバイオロジーメディセンとか、あと、アール自体がアールジャーナルで作ってますし、 あと、あれに限らず、Journal of Statistical Software は、まあ、いろんなえパッケージを紹介しています。あと、ツール作っただけでも OK なのがバイオインフォマティックスのアプリケーションノートですね。こ う, こういったところは、まあ、そのコードを書いたことに対しても評価してくれる印象があります。で、えー、試験としては、まあ、 昨今は、き読なしのプレプリントレポジトリ、アーカイブとかバイオアーカイブとかもあるので、中には、その、もう、査読を受けないです、そこ、そういうところに公開して、そのままでもいいんじゃないかっていう思っている人もいて、で、まあ、そういう、ええー、まあ、ものも結構引用されたりするので、なみんなが目にしてはいるっていうのが、まあ、 あってでまあその後も、まあ、査読っていうシステム自体もいらないんじゃないかっていう極端なことまで言う人もいますしただまあ僕の意見としては、まあ、かなりそのいいものも悪いのもごちゃまぜになっている印象があって、まあ、中にはそのデザルトを書かないでなんか出たら書くみたいなことを言ってえっ、ー、と本当に自分が 今後やりたいことはこれですみたいなホワイトペーパーぐらいなものをなんか論文風に公開している人もいますしなんか佐読では当然突っ込まれるであろうなんか他の手法との比較みたいなのが、ま、ものすごく甘いものもあったりとか、うん、あとまあなんかえっ、ー、とアーカイブとかバイオアーカイブのウェブサイト上でその積極的に他の人の えっ、ー、と、コメントも受け付けるみたいな感じに書いてますけど、なんか全然長文とか書けないし、だったらツイッターで や, やりとりしてる方がまだ、えっ、ー、と、やりやすい感じで、まあ、っていうのもあって、まあ、個人的には、まあ、佐読も、まあ、内容ではあった方がいいんじゃないかな、ぐらいな印象を持っています。で、あとは、えー、 なんかそのールの話ってなかなか評価されづらいっていうのがあってでまあインパクトファクターとかエンチインデックスとかなんか研究者の業績を図るのに使われてますけれどもまあなんかオープンソース開発っていうのはそれ自体結構時間をかけてまあ結構知識好きでも要求される活動だと思うんですけどそれだけをもってしてまあ評価はまあ 現状、その研究コミュニティの中ではされづらいと思っていて何かと過小評価されやすいっていう気がしています、まあ、個人的なことで言うとう ん, なんか杖崎さんパッケージいっぱい作ってるんでなんかこの手法もパッケージにしてくれませんかみたいなこと頼まれたことはあるんですけどまあ い, いいですよ強調者にしてくれるんですかみたいなに聞いたら あいや、ちょっとパッケージにするだけでそれはちょっとみたいな話を<笑>言われたりとか<笑>。っていう、なんかちょっとこう下に見られがちなところがあって。で、でまあ、そういうのをまあ僕はどうにかしたいなと思っていて。で、まあ少しでもこういう雑誌を利用するっていうのも手かなと思っています。あとバイオインフォで論文が、えー、出しづらいなっていうことを感じていて。 まあ、バイオでインフォなんで、えっ、ー、と、バイオ側からもインフォ側からもなんか新規性を要求されるような、なんか結構突っ込まれやすい学際領域だと思うの で, で、あとなんかその大事にされてるのはなんか、とにかく、えっ、ー、となんか生物学的に面白いことが言えないとダメだって言われてることが、とにかく多い。あとはなんかアイデアが斬新かどうかとか、あと既存の主張に勝ったかとか、 そういうところはすごく評価されるんですけど、えっ、ー、と、この手法をユーザーが使いやすいように、えっ、ー、と、パッケージにしましただけでは評価はされづらいっていうのがあって、本当はまあ、そういう地道な話もいっぱいあって、なんかその研究業界が成り立っていると思うんですけど、そういう、えー、何ですかね。 わかりづらいところは評価を受けづらいんですよね。なんか新しいデータベース作ったとか、なんだろうな。な使いやすくしたぐらいだとなかなか評価されづらい印象があって。でそういう現状で、まあ結果として論文にはなっているけど動かないソフトウェアっていうのが、ね、すごく、えー、存在していると思うっているので、 なんかソフトウェアの実装自体にも何らかのインセンティブが必要かなと思っています。で特にバイオコンダクターっていうのはレビューが厳しいので、えっ、ー、と、論文と同程度の価値を僕は主張したくて、それだけでもすごいことだと思うんで、でまあ、ただ、まあ、そのバイオコンダクターでアクセプトされましたって言ったとしても、論文みたいな扱いをしてくれる人はいないので、折、ま、衷、あ、案としては、 さっきの紹介した b i o シ c ワークフローツールズベースで、えー、パッケージのビネットも、えーまあ、論文も同時に書いてなんかパッケージアクセプトと同時に投稿も終わらせてしまうみたいな感じでそのパッケージを作ったイコール論文にも出したぐらいなことをしたいなって最近は思っていて、まあ、実際そのなんかビネットは PDF とか HTML であれば特にフォーマットは何も決まってないみたいなんで別に f サ0 0 0ドの論文をビネットにしても全然いいよみたいなことは言われたので今度そういうことやってみようかなとか思っていますねあと他えっ、ー、と思ったこととしてはなんかバイオコンダクターのワークフローパッケージはまあ 多分あるだけで閉じてる必要があって、Python とか Judia とか、他のコマンドツーとかと組み合わせる方が、まあ、現場のデータ解析により近い感じはするんですけど、そういった本当に大規模なワークフローに関しては、まあ、向いてないんじゃないかなと思っていて、SnakeMake とか Nextflow とか CWA とか、ワークフロー言語が最近流行ってますし、 なんか、それを、えっ、ー、と、受け付けるような、えー、レポジトリというか雑誌みたいなのが必要なんじゃないかなって。あ、レポジトリはなんかありますね、最近。なんか、ドッカーストアだっけな。まあ、ただまあ、僕はそれに、そういったものを作ったことに関しても、まあ、評価されるべきだと思っているので、でまあ、現状、研究者の その業績は論文でしかないと思っている人が多いので、論文扱いにするような仕組みがなんか必要だなと思っているので、まあ、一番近いのは JOSS なのかもしれないですね。あとは、えー、ワークフローの再現性にも結構レベルがあると思っていて、えーとまあ、動く、別の環境でも動くっていうのもあれば、まあ、その 結構特殊な環境でしか動かないとか、えっ、ー、と、ま、いろいろあると思うので、なんか、ワークフローの全体像を把握している人が、なんか、そこら辺を、こう、定量的に評価するような仕組みが作れないかなとか思ったりしています。あと、えっ、ー、と、あまり評価されない別の話としては、あの継続的にメンテ、 ナンスをしし続けるとといいいうことに関しててもも本来ははっっ評価があっていいはずでなんか新しい画期的な手法を作りましたばかりが、えー、昨今もてはやされていますけれどもずっ と,、えー、と休まずにその作り続けてるとかなんかバグがあったら直し続けてるみたいなことに関する、えー、なんか評価みたいなそういうのはもうほとんどインパクトファクターエンティチインデックスとかとか。 にはまあ無縁な方向性の話なんですけど、それをもっと誰かが褒めないといけないんじゃないかなと思っています。はい、以上です。